レディーズジェントルメン私の名前はおまんはいということで最近男性視聴者がねめちゃくちゃ増えてきてきてきてきて<笑>ということで今回はですね坂口健太郎風メイクをしていきたいと思いまーす前回インスタであのー、坂口健太郎風メイクやったら意外と好評でちょっと似てるねって言われたので ちょっとだけね。ということで、今回は坂口健太郎風メイクをして、で、第2段目に坂口健太郎風メイクで、あの、キんでアランマッチするかっていうのを、2つの企画にして分けてやっていきたいと思います。で、参考にさせていただくのは、インスタグラムでもやったんですけど、ザワチンさんのメイクで、坂口健太郎さん風を目指してやっていきたいと思います。その、化粧道具をね、見て。こんなでかいよ。おかしくないドラえもんのポッキくらいあるよ、 まあ、とりあえずねやっていこうはいちょっとねマスクもしてるんですけど外しますアーブスアーブスしスッブスつてないで<笑>はいということでザワチンさんやってるのは金髪の時の坂口健太郎東京タラレバの時の坂口健太郎さんなんですけど自分はちょっと黒いんでそこの点ご了承いただければと思いますはいということでやっていきましょう太郎あげあげまず化粧下地とあの、コンシーラーだけ先に塗っておきます やっぱね、紫外線良くないらしいんでその化粧下地は<ス> UV カットの化粧下地を使うようにしましたまあ、これだけで全然色が変わったねコンシーラーで気になるところをまず消していきますまあニキビの跡とかかな<タッ>トゥル ル, ルトゥルトゥトゥト ゥ, トゥまあ多分リキッドコンシーラーの方がいいらしいけどで、多分高口健太郎さん白いからちょっと白めのファンで、ね、ファンデーション こっちを塗っておきますザワチンさんも目だけやってるけど全体やるってなると絶対ね骨格特大に見ないと無理なんだよねお白くなっためっちゃ白くない大丈夫あれバカ殿いるそしたら、まあ、早速ザワチンメイクをやっていきたいと思いますまずまぶた全体をベースより明るいコンシーラーで明るくしてからパールシャドウを重ねますとりあえず明るい色地肌より明るいこの白のケイトの白いやつを目の上に塗ってちょっと明るくして ベーージュのパールシャドウこれも多分ねベージュのパールなんだよね重ねるどうもケンタロウなったなったケンタロウに二重幅だけにブラウンを塗るそうですお二重幅だけにまあ奥二重なんでそんなにアイブロウペンシルで涙袋の影を描く目頭より先のこのくの字の部分より先から涙袋をスタートさせるらしいですそしてめっちゃ目合についてる メアニーマンこんな感じ涙袋描くとこんな感じ全然俺やん目の上にやった同じやり方をもう一回涙袋にもします明るい色を入れてから、まあ、パールのブラウンを入れるそのあとにブラウンをちょっと重ねるって感じですね最近あのー、プリズムブレイクってのを見始めてめちゃくちゃハマっちゃって抜けれなくなっちゃったあのー、メンヘラじゃん<笑>メンヘラメイクになってない 大丈夫これここで二重幅をなんかリキッドテープかなんかで変えるみたいなんですけど僕奥舞台で目の形自体はそんな、まあ、奥舞台なんでいいかなっていうあの目頭を鋭くするのがポイントらしいのでちょっとあのー、アイライナーで目頭の先をちょっとで鋭く見せるように内側にこう伸ばすみたいなそうするとくっきりします結構で、目を開けた状態でまぶたにさらにハイライトハイライトってやつがね あのー、皆さんよかったらあの詳しい方はメイク道具買ってください待ってます目尻のまつ毛だけをビューラーで上げると何で持ってんこれーなんでビューラー持ってーんまつげ自体は長いからさでちょっと垂れ目に見えるようにブラウンのシャドウで目尻に影を入れるとここに三角形を作るように垂れ目っぽく目にこういう目にこういう感じでやばいめっちゃ下手なんだけどもうやなあたい下手すぎー下手すぎー やばいやろアイブロウの下の部分でそういう感じにしていきましょうあのちょっと垂れ目っぽくなったくないでもしこれで垂れ目感が出なかったらまあ、テープで下に引っ張るみたいな一応ガムテープみたいなのあったんで目尻の方を引っ張って一旦ねつけてやってみるわ続きをで次は眉毛ライトブラウンで眉毛を描くパウダーもしか描けるしそんななんかブラウンのアイブロウしか持ってないんで<笑>お金なくて持ってないんでブラウンのアイブロウでやります 眉頭が細く自分眉頭太めなんでちょっとこのシラーーで上の部分消しますャャ目尻は太め目尻は太めのアーチ気味ということで尻の方を太くするアーチ眉毛多分目が離れてるんでちょっと内側からね入れたいと思います眉毛もあれなんか似てるこれ全然似てなくないでノーズシャドウを鼻筋に 入れると鼻と唇の上と顎に白いのを入れとくとラインが綺麗に見えるってマタソが言ってましたであとほくろほくろは僕らもうこのマッキーみたいなホワイトボード用のやつで描いていきますでほくろを描いていきます目の下やべでかすぎるバカやったわショックだなあ落ちた落ちた奇跡奇跡 奇跡中の奇跡で落ちてるんですけどラッキー奇跡的に落ちたすごいないチョンっていくチョンっていくこっち側にも目の下とダメだねやっぱりアイライナーの方がいいねアイライナーだと筆が潰れちゃうからなんかでもさ俺さ口元のメイク一個もわかんないわ目元しかわかんないわザワチンメイクとりあえずわかんないけど口紅の服は血色よく見せるからむずいなんか坂口県 すげえきれい口がちょっとかっこよすぎるわこの人えー、自分ちょっと口めっちゃでかいんでちょっと下の方を隠しますコンシーラーでえってこれこんな感じなんだけどどう似てる<音楽>似てないよねいやそもそもさヘアカットの時点でやらかしてんだよねこれこれ<笑>高口けん郎なんだけどどう<笑>絶対違うんだけど<笑><笑> あ<笑>れ誰どっか似てるとこないあの顔、輪郭でやっぱ全然違うんだね<笑>全然違う人なんだけど誰、誰坂口健太郎じゃないわガムテープ外してみるいてててててててこの感じで、どう、誰に見えるか え似てないこれえ、似てるんだけど自分の自撮りやったらなんかこういうちょっと待ってマジ<笑>ほらこの辺似てない<笑>なんかちょっ と, ちょっとフィンダ用に写真を撮りますでもさーこれマスク外すと誰ってなるよね<笑> マスク外すと全然俺なんだよケンタロウに似てるっていうだけで多分ねモテると思うんだよね知らねえけどなんかケンタロウの画像にして全然いいんじゃなかったらまあ、ケンタロウが悪いみたいなところあるから、まあ、ケンタロウのせいにあ、いいんじゃないこんな感じそうじゃないケンタロ まあ、うざい薄いな。 はい、といととうことで結構ね今めちゃくちゃ多分漏れた写真漏れた写真っていうかケンタロウさんに寄せた写真を撮ったのでまあ、ね、その美肌補正はまあ最適にできるようにということで「そうだ」ってアプリで撮ってであの終わりですはいさて以上でこんな感じで坂口健太郎メイクやってみたので皆さんもよかったらねイメチェンしたい方はやってみてはいかがでしょうか なんか奥二重の人とかだったらやりやすいかも結構ほらうん、こんな感じに似てない、うん、であとなんだろうあと1週間後にまた別の動画で上がるのでそちらもお楽しみくださいということで太郎でしたバイバイいいんだろう<笑>あのちょっと似てる気がする俺だけどはいバイバイ